実はね隠してたわけじゃないんですけど何し内何にもしてるわけでもないんですけどちょっとあることを伝えるようっていうか克服しようと思って今回挑戦しました。ね。 始まり方は<笑><笑>ええっとまあ、隠し事だったのね、ー、隠してないもんだってみんなに隠してない隠してないてないことが言ってない…言ってはいない言ってはいないんだけどまあ実はねあのスキップができないんです僕<笑> あのスキップができないんですよ、僕って、あのーまあ。今まで挑戦もしてこなかったんですけど、今考えたらできないなって思って、まあ、今回、それを挑戦しようと思って撮ってきたので、ぜひご覧ください。はいというわけで、ですね中野セントラルパークにやってきました。はい、はい、ここで <笑>ジャジャ<笑>はい、じゃじゃん。はいじゃちょっとやっていこうと思います、はい、早速翔ちゃんのスキップをねはい、うん、見せてもらいましょうょは い, はーいできた ?OK さあ翔ちゃん意気込みは意気込みは<笑>できないけどちょっとみちょっとね、うん、まあ本当はできてんじゃないみたいな<笑> そこもあるかもしれない自分で分けてとちょっとそれは判断してもらって見てる方に確かにねそうだね、うん、1回百0 0分は一見にしかずだからね、うんうん、じゃあ行きまーす、うん、もっともっともっと お, お願いします できてんじゃない<笑>スキップじゃなくないできてんじゃないの<笑>じゃあちょっと俺が、ちょっとお手本見せるよできてんじゃない今の<笑>いいよはい<笑>おお自然ですねで<笑><笑>これがスキップだよだえ何がどうして<笑> ちょっと自分のこれで見ていき。うん。ね、まず、その。ためは何なのためは。<笑><笑>できないよ俺、俺。幅跳び、幅跳びみたいな感じになってるけど。<笑>待<って><笑>できないよ、俺。はい、じゃあですね、しょうちゃんが。スキップをできるようになるために。はい。 ちょっと、はい、克服の方法というのがあったんでねちょっとやってみたいと思います、はい、本当はなんか両方にあのスキップができる人が、はい、ショータを挟んで両方から一緒にね、うん、やるといいらしいんですけどちょっと今日は僕しかいないので、うん、僕が隣で一緒に、はい、い腕を組んでやってみたいと思います 違うよ。<笑><タッ><笑> けそう だ, だけど俺さ<笑>見てくれてる方も分かるかもしれないけどさ<笑>。 薄薄ヘっぽこじゃない。<笑><笑>だからさ、できないのね。じゃできるできる。やろうやろう。やる。うん。と、次左行ってケンケン。あー、そうそうそうそうそう。そんな感じ。でもなんか、最い、一番最初よりかはマジだったけど。 あできそうお 今, でき今いい感ちょっとやってみて。 ハハハハハあーでもなんかそれっぽいそれっぽいどう<笑>どうですかまあまあよしとしようおいいの<笑><笑>本当に 今<笑>いいので、ね、<笑> い, い, いや自分的にはできたわまあいいと思 う,、うん う, うね、なかなかねスキップする機会はないけどね、うん、でもこのなんか一緒に隣でああそう、ね、だいぶ変わると思う気刻む練習っていうのはすごい効果的だった感じがする<笑>はいありがとうございました、ね、多分次またやってってなったらできなくなっちゃうそうだね というわけでですね、シャオちゃんにスキップをやってもらいました。はいはいはい、まあ結果できるようになったかなーみたいなね、うんかなー<笑>はい。まあでも最初の一発に比べると全然違うよね。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>はい、というわけで、えー、今回の動画が面白いと思っていただけたら、はい、高評価のボタンと<笑>チャンネル登録をお 願, お願いします。インスタ、ツイッター、えー、ティックトックもお願いします。じゃあまた。<笑> もう一回やって<音声><笑>バイバイ<笑>。